はは。い、こんにちはスーパーアクションのやつらです今日ご紹介すたい商品は G グ, ランド G グランドさんのニューモデル 12V の部長機器になりますこちらも新商品のエアーベストです最大の特徴はのこのパン最量と最軽量のバッテリー 245g ですねでかなり軽い、はい、もう邪魔になりませんで 12V が連続5時間持続で充電速度4時間っていう最短で充電できます是非おすすめですこちら機械の方が税込みで1 6840円ベストの方が2990円合わせて1 9830円で販売してますので皆さんよろしくお願いします